はい、皆さん、こんばんは。こちらは筑波大学のアランヤです。プログラミングチャレンジコースの第5週、グラフ、パーツ1。で、このビデオで、えっ、ー、と、まあ、前回のビデオでグラフの基本的な知識を復習して、今回が、えー、とグラフの代表的な課題を紹介します。まあ、この課題はほとんど、えー、と BFS、DFS、プラスアルファで考えればいいですよね。 あのテーマーとして、コネクテッドコンポーネントと、えっ、ー、と、フルードフィルトポロジカルソートバイパテ ィ, ティチェックングアーティクュレーションベクターズとストロング g l コネクテッドコンポーネントをえっ、ー、と説明します。ではまず、コネクテッドコンポーネントコネクテッドコンポーネントって何ですかというとですね。 最初も言ったんですが、このグラフの場合ですと、これは一つのグラフなんですが、E が A と C と D と B がつないでない。つまり、このグラフが2つの ConnectedComponents。つまり、つながり部分を、が、を持っています。ですね。例えば、まあ、このグラフだと1と2だけですので、このグラフが1つの ConnectedComponents。これは全て 1つのグラフと考えたら、これが3つのコネクテドコンポネンツがあります。1と2と3ですね。まあ、課題の形で考 え, 考えてみましょう。例えば、エクストラケーブルスっていう課題を考えてください。このエクストラケーブルスの概要がこれです。あるコンピュータネットワークが N コンピュータがつないでいます。 一部のコンピュータがお互いにケーブルでつないでいます。ケーブルでつないでる、えっと、コンピュータがなんかその直接じゃなくても同じネットワークと言います。例えば A と B がつないで B と C とつないでっていうと A と C が同じネットワークに乗っています。では、えっと、あなたが全てのコンピュータを同じネットワークにつなぎたい。です。そうすると、 ケーブルががどれぐらいが必要なのかですね。まあ、これを考えてみると、コネクテルコンポネントを数えることができたら、コネクテルコンポネント C の数がケーブルの数プラス1。つまりケーブルの数がコネクテルコンポネントの数マイナス1。ですので、まあ、この問題が、ただ R グラフに対してコネクテルコンポネントの数を数えてください。 では、コネクテドコンポネントの数はどういうふうに数える自分でちょっと考えてみてください。続きます。では、えっと、コネクテドコンポネントがすべての頂点をループして、で、まだビジットしてない頂点を BFS か DFS を実装するだけです。ですね。では、さっきのケーブルですと、 まあもう BF、えっと、グラフの入力をしたという前提にして、ケーブルの数が0です。で、このフォールループの中で、イン t 0から N 頂点までですね。0から N まで、えっと、ループします。で、これはなんかまあ前も見たの、えっと、Visited 行列ですね。で、もし DFS、Visited 行列 i イコール0。つまり、i がまだ Visit してない。ですね。i がまだ Visit してない場合だと、DFSi。 まあ、これは BFS 場合でも構わないですね。BFS か, か BFS。で、これを実装してケーブルの数を1個増えます。で、これを繰り返して、あの、もしこの DFS で全ての頂点をビジットすると、まだ2回呼ばないんですね。一部の頂点、頂点をビジットしてない場合だと、これを呼びます。これをこの、このグラフで見てみましょう。そうだね。えっ、ー、と、ここのグラ、この下のグラフで見てみましょう。 ループがロから始めるんですね。で、ゼロはまだ visit してないので、ゼロでビ DFS をやる。じゃゼロで DFS して、visit して、1を visit して、二を visit して、で、このは DFS 終わり。で、ループに戻って、一をチェックする。一1 visit したのでスキップ。2は i s i t したのでスキップ。で、三はまだ visit してないですので、三から DFS を DFS をやる。 じゃあ3をビジットして、5をビジットして DFS をやる。じゃあ4がまだ DFS をやってないから DFS をやる。で、次は5をビジットしたのでスキップ。ですので、ここは1、2、3回 DFS をやったので、ケーブルプラス1が1、2、3回を実装して変更、と答えがケーブルマイナス1となります。2つのケーブルですね。例えば、こことここをつないで、ここ、ここをつないで、 これは一つのネットワークになりました。<咳>もう一つのアイディア、まあ、これは、そのコネクテルコンポネントの計算になりますが、まあ、あの授業 2, あ授業3 2を覚 え, 覚えてみると、えっと、UFDS データ構造もありましたです、ね。UFDS がセットのといくつかのセット、あとつないでいるものが同じのセットにすることですね。 UFS のコストをちょっと考えましょう。前のコストが、えっと、頂点の数かける、えっと、前のオブリスのコーストが O of V plus E ですね。Uf UFDS の、えっと、作るコストが実は O of E ですね。UFDS Uf を作るには全てのエイジを見ないといけない。 で、えっと、UFDS のコンポネントを数えるには O f V がかかります。ですね。そうすると、っと、実は UFDS と,、えっと DFS のコストが、まあ、この問題ですとあまり変わらない。ただし、この問題が動的で、っと、どんどん問題、問題を続くと、えっと、どんどんエッジを変えて、ネットワークが変えていくのような問題でしたら、 まあ、この場合だ と, えっと BFS でやるとまあ1からなやり直さないといけないんですが UFDS でやる と, えっとまあそれは作り直す必要がないので UFDS の方が便利かもしれないですねじゃあ次の課題を見てみましょう次の課題はフルードフィルですねフルードフィルって何かというとまあこの問題を見てみましょうこの問題が The Biggest Island この問題があなたがマインクラフトでお城を作りたい。ですね。でもマインクラフトで大きな城を作るには大きなシーマを見つかないといけない。ですね。だからこのような、まあ上から見てる地図があって、ここからまあ一つのシーマがあって、で、ここから一つのシーマがあって、ここからもう一つのシーマがあって、ここからもう一つのシーマがあります。 では、えっ、ー、と、この地図の中に一番大きな島はどれでしょうこれはグラフ問題なのかですね。まずその質問。まあ実はこれは、えっ、ー、と、この、これはですね、えっ、ー、と、インプリシットグラフという名前が付けます。インプリシットグラフというのは、えっ、ー、と、まあ、グラフではないんですが、 このデータはグラフを、えっ、ー、と、なんていう、導入する。グラフを suggest する。まあ、前みたいに、このグリードを見ると、えっ、ー、と、このグリードを見ると、自然に、えっ、ー、と、上、下、右、左のつながりが考えられるんですね。ですので、 あと、このつながりが自然にで考えてるけど、これはなんかグラフという言葉を使わないけど、まあ、これはグラフだろうって思うんですね。では、これだけじゃなく、えっ、ー、と、地図もそうですよね。あの、東京と大阪の地図っていうと、えっ、ー、と、距離が、東京と大阪の距離が、えっ、ー、と、その、重みと思う。 また、電車の地図で考えると、何々駅と何々駅が繋いでるかどうか。それはもう、インプリストグラフとなります。ですね。で、なんか何かインプリストグラフが重要かというと、えっと、そのインプリストグラフの問題ですと、グラフを作ることは必要ない。グラフを作らないけど、グラフのアオグリスムを使う。ですね。あのデータからグラフを読みながら、えっと、グラフのアオグリスムを使います。 その一つの例が、そのグリッドのフルードフィール。グリッドのフルードフィールがデータから、その、なんかポイントと、えっと、ダッシュのデータからフルードフィールをやります。まあ、フルードフィールがどこかに使うかというと、画像のペインティングですね。なんかそのペイント、なんかその MS ペイントで使ったことある人があると思うんですけど、あの、バケツのツールがあるんですね。バケツがここにクリックすると、例えば白いのところをクリックすると、それは全て赤になる。 それはなんかフルドフィールというですね。あとなんかゲームプログラミングの中でどこで歩けるかどこで歩けないかそれもフルドフィールドで決まることができます。これがフルドフィールドか何かというとただ BFSDFS プラスつな、えー、いでるとつないでないタイルの、えー、とラベルをつくことが必要です。じゃあ先のビゲストアイランドの、えー、と実装を見てみましょう。 これはインプリストグラフなので、インプリストグラフの重要なところが、グラフ、えっと、インプリストからグラフに変えるルールがあるんですね。例えば、えっと、グリードの場合ですと、グリードが上、下、右、左、斜めで繋いでいるので、この DR と DC、ダイレクション、えっと、ローとダイレクションコーつまり、あの、縦の向きと横の向き。あ、すみません。縦の向きと横の向きですね。 あの、これはまあ、あの、グリッドで遊んだこと、人が多分これを見て理解してると思うんですけど、これは0、1、つまり、1、あと、縦は上、えっと、横がそのまま。で、これは縦が上、横上。で、これは縦はそのまま、横上。これは縦は下、横上。これは縦は下、横はそのまま。これは縦が下、横が下っていう意味ですね。これは、なんかこの8つの矢印をフォローすると、ある、 グリードに対してすべての近似の頂点をディジットすることができます。で、これはフルードフィールのアルゴリスムです。フルードフィールを XY からすると、これは実は DFS のもう一つの書き換えですね。まずその XY が地図以内の場所であるかどうかをテストする。じゃなければ戻るんですね。あとはその XY、地図の XY。 の場所をテストする。で、もし、あの、これは、えっと、XY, XY 軸が、軸が島であれば、その島のサイズが1にする。ですね。で、XY 軸が海であれば、えまあ、そ, うですその島から海に変える。それはマークしてね。これはちょっと重要なところですね。地図を変えて、これは2回カウントするしないようにするんですね。で、えっと、 この島をマークした後に、周りのポジションをすべてフルードフィルをしてみる。そのフルードフィルはサイズを足します。すべてその足してから戻ってくるです、ね。前のを見ると、例えばここから始まって、えー、っとこのちっちゃい島から見ると、例えばここをマークして、これは海にする。で、サイズが1。 で、全部見て、上見てダメ、上、こっち見てダメ。こっちを見て、じゃあこれは、えっと、海にする。で、こっちを見てダメ、ダメ、ダメ。ここは見る。OK です。で、これはダメ、ダメ、ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。これは海にして、これは前後回して、これは海にして、ここはポジションは5になっているけどね。で、これは上にして海にする。で、これはもうないから、これはポジション1、2、3、4、5、6。で、この島のサイズが6となります。 ね、で、<笑>一番大きなシマを数えるためには、まずビギストを0にして、で、i から c を回して、j から c を回して、ビッグスが max のビギストと、フルードフィール y、これだけいいですね。 では次は、あとトポロジカルソート。まあ、言えずに、トポ、まあ、あるいはトポソートっていう、えっ、ー、と、問題を見てみましょう。まあ、トポソートの代表的な課題が、えっ、ー、と、授業の順番を決まることですね。あなたは、えっ、ー、と、卒業するまでに立修しないといけない授業のリストがあります。で、それぞれの授業に、その上級の授業もあります。ですので、えっ、ー、と、その授業の順番を作らないといけないですね。 すべての条件をまた満たす順番を決めないといけない。インプットとしては、えっと、M 授業と、そして条件が授業のペアです。この授業がこの授業の条件。この授業がこの授業の条件ですね。で、アウトプットがこのイン、このリスト、この、この授業のリストです。例えば、えっと、5つの授業で4つの条件。授業がグラフと DP と Search と Flow と Programming。 で、えっと、search の条件がプログラミングです。DP の条件が search。flow の条件がグラフ。で、グラフの条件が探索。ですね。で、これは、なんか、この条件を満たす準備を見てみましょう。例えば、まずは、条件のないのは、まあ、プログラミングは条件がないから、まずプログラミング。で、プログラム、search の条件、プログラミングだけなので、次は search にしましょう。 で、DP の助金を search だけなので、まあ、DP は次。で、flow が g グラフですね。じゃあフロー、flow、g グラフはダメなので、Graph の助金は search なので、で次は Graph。で、flow はグラフの助金、助金は、flow の助金はグ p h なので、最後は flow。ですので、programming search dp, graph, flow。じゃあ、これを解くために、どういうふうにプログラミングすればいいでしょうか。考えてみてください。 続きます。まあ、まずトポソートの定義しましょう。トポソートの定義が、まずダイレクトドグラフが必要ですね。アンダイレクトドグラフはトポソートがないからですね。ダイレクトドグラフの中でトポソートがグラフの頂点の順番です。この頂点の順番が i か i が j の前にいる。それは、えっ、ー、と、 J から I にパスがないってことですね。J から I にパスがあれば、I が J の前にいない。J から I にパスがなければ、I が J の前にいる。ですね。<咳>それは例えば、B から A にパスがないから、A が B の前にいる。C と B の間にパスがないから、C の前に B でもいいし、B の前にでもいい。 C ででもいいですね。D から A の A にはパスがないから A が D の前に。ですね。ですので、このグラフだと1つのトポソートが ABCDE。もう1つのトポソートが ACBDE ですね。これはなんかトポソートが1つだけではないですね。このグラフがトポソートが2つであります。あと、グラフが サイクルがなければトップソートがある。サイクルがあればトップソートがない。っていうことです。で、そのトップソートが見つけるために、えっ、ー、と、インデグリとアウトデグリを使います。インデグリとアウトデグリが何かというと、a がインデグリがゼロ、が0。つまり、a に行く、えー、と辺が0です。a から出る辺が2。ですので、a のアウトデグリが2。 逆に2を、えっと、D を見ると D に入る辺が2つですので D のインデグリが2、D のアウトデグリが1、E はインデグリが1、アウトデグリが0ですね。じゃあこ、これの、この情報を使ってアオゴリスムを実装しましょう。実はこのアオゴリスムが間法って呼ばれるんですね。 関法 が, があるグラフのトポソートを見つかるためのオーゴリスムです。関のオーゴリスムの関法のアイディアが BFS で、で、この BFS のリストが、あのまずその BFS が 9, 9が必要だったですね。その BFS の9 に, をに入れる前には、まずインディグリーの数を数える。インディグリーがが0じゃなければ9に入らない。ですね。ですので、まずまあ、 BFS のように Q, Q があって、ですねでベクタルがトポソートこのト、このベクタルがあとトポソートになりますであとこれ重要ですよねなんかインディグリーの数ですそれぞれの頂点に対してインディグリーがどれぐらいですでまずがそのインディグリーを数えますすべてのエッジをチェックしてそのエッジに対してそのエッジの目的頂点のインディグリーを げますですね。in degree, edge last, i second をプラスプラスですね。で、次は for i から n までに、もしすべての頂点に対して、その頂点の in degree がであれば、その頂点をプッシします。ですね。で、残りは、えっと、BFS と結構似てるんですね。q が empty でなければ、q をポップして、で、その u をトップショートに入れるですね。 で、次は、えっと、その、u の隣の頂点をすべて見る。これはまた、えっと、BFS と違うんですよね。d を取って、その d のインディグリーをを、えっと、マイナスになります。で、その2を、d はインディグリーが0で、0の場合だけ、えっと、q に入れる。0の場合でなければ、まだ他のインディグリーがあれば、その d をなんか、あと、q に入れない。 ですね、こうするとあのトポソートが出てきます。これはなんかちょっ と, あとシミュレートしてみましょう。<笑>まずあと、これはアで見る。すべての辺ですね。この辺をチェックすると、b のインディグリが1ですね。 で、えっ、ー、と、この辺を着すると C のインディグリーが1。で、この辺を着すると D のインディグリーが1。で、この辺を着するとする、えー、と D のインディグリーが2。で、この辺を着すると E のインディグリーが1。で、これを見ると、私たちの Q が A だけですね。A だけですね。じゃあ、 BFS に入ります。Q が A ですので QA をポップします。で、トップソートが OA 入れます。で、A の頂点をすべてをチェックする。A から B があって、で、B が、えっと、インディグリがゼロになっちゃう。ですので B をインディグリに入れる。で、次は A から C があって、A のインディグリがゼロになっちゃう。ですので Q に C を入れる。で、これは辺 A の変が終わったので A が終わりました。 じゃあ次、Q をポップすると B をポップします。でれとで、ポソートに B を入れます。で、B の辺が B から D ですので、D が、えっと、インデ e g が1になる。まだインディグリが0なので、D はまだ Q に入れない。で、これは B が降ります。で、次、C をポップします。C をポップすると C をトポソートに入れます。ですね。で、C の、C から出てる辺を D に行くので、D の辺を 一個を減ります。D の辺がロになったので D を Q に入れます。で、次 D をポップします。ポップするので D をトポソートに入れます。ですね。で、D の辺が E に行くので E は in d e ディグリ r e e が0になるので E を Q にポップし、プッシュします。で、次は E をポップしてトポソートに入れて変がないから終わりです。で、これでトポソートが できました。はい。じゃあ次。じゃあ次は、バイパタートグラフのチェックについて説明します。バイパタートってなんか、微分グラフっていうので、まあ、簡単に考えると、微分グラフはこの図のように、えっと、右と左に 綺麗に分けているグラフ で, るんですね。これは右の赤のノードと、右の青のノードと左の赤のノードとなります。で、右と左を見ると、右の間にあと辺が引いてないし、左の間にえっと辺が引いてないということがわかる。ですので、あと完全に右の辺と左の辺に分かることができます。ちょっと数学的に考えると、 えっ、ー、と、V、グラフ VE が微分の定義というのは、その V が2つのサブセットに分けることができます。V1 と V2。で、V1 と V2。V1 の中と V2 の中に変がないっていうことですね。V1 の間に変があれば、バイパータートではない。つまり、V1 とこの、この条件を満たす V1 と V2 に分けることができなければ、微分グラフではないということですね。 実は、微分グラフがいくつかのアゴリスムに出てきます。特に来週の f l えっが、微分グラフがとても重要なことです。これだけじゃなくて、あの、人工知能に欠かせない、えっと、ニューラルネットワークのグラフが、ほとんどビーパータイですよね。なんか、インプットレイヤー、次のレイヤー、インプットレイヤーと次のレイヤーを見ると、これはビーパータイで、このレイヤーとこのレイヤーを見ると、これもビパタイ で、このレイヤーとこのレイヤーを見ると、これもいいで、このレイヤーとこのレイヤービーパータイトで、このレイヤーとこのレイヤーはビーパータイトですので、実は、この条件を続くと、グラフはすべてはバイパータイトになります。ですね。まあ、これは、あとニューラルネット。なんか、そうでもないニューラルネットワークもあるんで す, がですが、通常のニューラルネットワークがビーパータイトグラフ、まあ、微分グラフとなります。では、えっ、ー、と、皆さんのクイズ。 あるグラフに対して微分であるかどうかどういうふうにチェックするのかこれ難しくないから10分ほど考えて、えー、と実装してみてくださいではポーズして続けます B、まあ、ーパータイトのアオグリスムがこんな感じです 実は BFSDFS で簡単にチェックします。えっと、何か変わるかというと BFSDFS で新しい、えっと、頂点をビジットするときに0か1をマークします。隣同士の頂点が同じ色0か1の色であればグラフが、えっと、微分グラフではないということですね。コードがこんな感じですね。 これは、えっと、BFS ですので、Q が入っていますね。これは、Q えっと、BFS の Q。これはスタートノード。でこれは、えっと、コーラーからのベクタルです。このカーラーが、えっと B えっと、頂点のサイズで、まずはマイナス1。色がなし。マイナス1の色と0の色と1の色ですねで、えっと。最初のノードが色が0にします。ですね。 で、最初は何もわからないから、このグラフが微分だと、えっと、考えます。途中で微分ではないと理解するかもしれない。じゃあ、あと、これは BFS のループで、Q がインピット、Q が入ってるものながら続く。あと、なんかバイパータイト、まだこのグラフは微分であれば続く。ですね。で、これは、B、と BFS のとりに、まずポップして、 で、すべての、えっと、隣の頂点をチェックします。で、V がその隣の頂点、チェックしている隣の頂点。もし、V の、V が色がなければ、じゃあ、V が、えっと、U の反対の色。あ、これは I じゃなくて U ですね。ごめんなさい。これは、えっと、V という、V が U の反対の色となります。ですね。で、V をプッシュします。これで終わりです。 もし V が、色が入ってるならですね。もし V の色が入って、V の色と、えっと、U の色が違ければ、まあこれは大丈夫で、V をもうビジットしたのでスキップすれば。でも V の色と U の色が同じであれば、V と U がつないでて同じ色ですので、これは、えっと、微分グラフの、えっと、失敗になるので、微分グラフではないっていうことを、えっと、決定します。 簡単に言うとこんな感じですね。えっ、ー、と、ここから色が0で始めて、隣のノードが青と青にマークします。で、その次、隣のノードが逆の色ですね。赤、赤、赤。で、次、隣のノードが青、で、これは全てのノードをビジットして、あのー、色の、えっと、同じ色が、の隣のノードが見つかない方から、 この、このグラフが微分グラフです。まあ実はこのグラフが微分グラフで、濃度のかなり、えっと、濃度を並び替えすれば、こんな感じになります。では、えっ、ー、と、次はアーティクレーションポイントブリッジになりますので、今の問題と比べてアーティクレーションポイントとブリッジのオーグリスムがやや難しいですので、ここでビデオをポーズして、 残りが次のビデオで説明します。じゃあ、このビデオが以上です。